今回は腹筋が苦手な方におすすめなスネーククランチを紹介していきます腹筋っていうのはどうしても腰が丸まらないとお腹に効かない頭もしっかり起こしておかないとお腹に効かないんですけども腰が反れてる方や頭を持ち上げるのが辛い方そういった方は今回の腹筋がおすすめです体をくねくねするだけで腹筋にしっかり効くので腹直筋外腹斜筋腹横筋お腹をへこますために大切な腹筋群が鍛えられますたったの30秒です動画を見ながら一緒にやってみてください はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、簡単に腹筋を鍛える方法ということで紹介していきます。たったの30秒なんですけども、横揺れ、たった揺れ、2種目紹介していきます。 この2種目の腹筋を行うことでお腹をへこませる姿勢、出てしまうお腹を抑える腹横筋というのが鍛えられてきます。たったの30秒ずつ2種目行うんですが、もうちょっとやりたいよって方のために今回2セット一緒に頑張ってください。1セットでやめてしまうとどうしても筋肉をあまり使わない体力を温存してしまう過程が1セット目で起きてしまうので2セット目をしっかり行うことで腹筋しっかり効かすことができてきます。簡単なので一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。はい、まず寝た状態で 膝を曲げます。足少し広げます。スマートフォンは持っとかないとできない方は持ったままです。持たなくてできる方は手を動かしながらやってください。この寝た状態から、まず反れてしまう腰。ここを床につけます。お尻を締める感じです。このような感じです。キュッと腰をつけて、このまま体を左右に動かしていきます。頭が重たい方は 寝たままでもいいですが、舌が硬いと少し擦れるので痛いかもしれません。できれば頭を少し起こした方がいいです。腰をしっかりつけて、体を左右に動かしていきます。持たなくていい方は、かかとを触るイメージで手を伸ばします。その時に、肩が起き上がらないように、肩水平のままで動かします。イメージとしては、肩をこのまま、こうならずに、 真横に体を動かすす感じですこれで息をしっかり吐きながら腹筋腹直筋外腹斜筋を使いますスマホ持ったから で, できない方は持ったままでもいいですできれば頭を少し起こして体を横に動かしていきますそれではいきますスタートこういう感じでゆっくり体をね動かしてください腹筋効いてるか分からないかと お腹を触ってみてくださいこれでもね結構腹筋硬くなっていると思いますこを息吐きながら息吐くたびにお腹をへこませます OK です今度は前に入れます腰から下はできるだけ固定して足を閉じます足を上げますこのまま こういう感じで体を持ち上げていきます。起きるときに息吐く。戻ったら吸います。この30秒間転がってください。バッタンバッタンねこうやってなっちゃう方は腹筋きりにくいので腰をしっかり丸めて体を安定させて転がってくださ い, い。行きましょう。スタート。 れがね、うまくできない方は腹筋しても腰が丸くならないので腹筋効きにくいです腹筋効かすポイントはお腹をしっかり締めるのでこれは基本中の基本ですあんまり足でこうやって起きないように腰から下は固定です OK ですそれでは2種目目の 素で横へ行きましょう。スタート。動きがね雑にならないように肩水平です。2セット目なんでね結構辛いと思います。頭辛い方はね寝てもいいです。寝たままでも OK。できる方は頭を起こし。 OK、ですやっぱり2セット目ってね、1セット目よりだいぶお腹に効いてると思います。だんだんできなくなってもいいです。効いてる証拠です。さあ、だるま行きましょう。それでは行きます。スタート。腰をしっかり上げて。お腹が疲れてくると、やっぱりお腹締めとくのが辛くなるので、あんまりうまくね、転がれなくなってくると思います、ね。それでも効いてる証拠なんでいいです。お腹がやっぱり疲れてくるとね、 同じようにはできなくなってくるので、動きがゆっくりになってくるか、うまくできなくなってくるかのどっちらなので、それでもいいです。<ス><ス>オッケー。あー。 お疲れさまでした今の2種目スネーククランチこれね腹筋苦手な方とか腰が丸まって腹筋効きにくい方そういった方はまずこの腹筋からやることをおすすめします、まあ、なぜかというと体を上下に動かす時はしっかり腰を丸めてゆりかごのように力まずに体を動かすことができる横に動かす時っていうのはこういうね 体をひねる腹筋っていうのはすごい力みやすいので今みたいにリラックスした状態ゆっくり体を横に動かすだけフォームが安定しやすくしっかり腹筋に効かせやすいです腹筋苦手な方お腹気になる方スネーククランチを何度も動画を見ながらやってみてください頑張ってやった方よかったらグッドボタンや感想でコメントください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってそっちでも違う配信してますんでよかったらフォローしておいて毎日確認してみてください今回もご視聴ありがとうございました you <sweak>